ですえっ、ー、とお客様の前で踊るのが本当に久しぶりで緊張していたんですけれどもほれる頃に最後の演舞となりました最後元気いっぱい頑張って踊ります応援よろしくお願いいたします エンブレンのみが。<音><音><音><音>